こんにちはオイスティです楽しいサイエンスの時間がやってきました今日は海岸に行って海の世界を探検してみよう磯ではたくさんの面白い生き物たちに出会えるんだよ特に潮が引いた干潮の時は観測するのに最適でも出発する前にちゃんと準備しなくちゃね。何を持っていけばいいけばかなまずは 日光から体を守ることが大事こんな風に長袖のシャツを着て頭には帽子をかぶろう海岸の岩は濡れてて滑りやすいから足を守るためにマリンシューズを履こうねサンダルはダメだよそれから日焼けしないようにしっかり日焼け止めを塗ろう最後に海には必ずグループで行ってね。出発前に 潮の満ち引きの時間もチェックしておこう。これで準備は万端。それでは、レッツゴーわー今日はすごく潮が引いてるね。潮が一番引くのは満月と新月の時なんだよ。それじゃあ、磯の一番奥からスタートして、潮の流れと一緒に岸に戻ることにしよう。 ここは海に近いから小さなサンゴたちがいっぱい生き物たちはサンゴに隠れるのが大好きゆっくりよーく注意しながら歩いているとすぐに何か見つかるよ見て見てあのへんてこな形のものはなんだろうあ、ま、んじゅうひと出だ動きがゆっくりで他の生き物たちが食べない自然のゴミを食べてくれるんだよサンゴも食べるよ。 ひ人ではサンゴ礁をきれいにするお手伝いをしてくれる体はザラザラしていて5つの節に分かれているよそっと水の中に戻そうね他には何がいるかなあ見てこれは太ャコ魚などを見つけると足から素早く強力なパンチを繰り出す怖いハンターだ。 人間も傷つけるから近づきすぎないようにしよう太指車庫はとても目が良くて人間には見えない色も見えてるんだってすごいよね岸にだいぶ近づいてきたよ岩の間の水たまりにたくさんの魚たちが隠れていて潮が満ちるのを待ってるこの青いルリスズメダイは簡単に見つかるけど こちらのクロソラスズメダイの生態はとっても変わっているこの魚はなんと農業をするんだ自分の縄張りに生えている糸草という藻類を他の魚から守って育つようにせっせとお世話をして餌として食べるんだよいろんな敵から糸草を守っているよこれくらいの浅瀬になるとサンゴがよく見えるねサンゴは岩のように見えるけど 実は動物ホリップと呼ばれる小さな生き物たちが何百万と集まって時間をかけて硬いサンゴの骨格を作るんだ体の中に住んでいる小さな植物たちが太陽の光から栄養を作り出しそれを分けてもらってサンゴは生きている自分で海の中のプランクトンを食べることもあるよサンゴは人手など他の生き物たちの住みかにもなっているよ この人では長い触手を使って巻貝や二枚貝を捕まえることができるんだこの触手一本一本の先に目がついてるって知ってたかな周りにあるものを一度に見ることができるんだよこの近くに人手の親戚でよく見かけるあいつがいるとナマコナマコは海底の砂を飲み込みながらゆっくり移動している 砂に混ざっている小さな餌を食べてきれいな砂を吐き出すんだよこの磯には何種類かのナマコが生息しているよみんなは全部わかるかなよし、潮が満ちてきたからそろそろ戻るとしよう満ち潮の時に海水が一番高くまで上がってくる場所では海藻など海の植物を見ることができるよ泥の中に とっても上手に隠れている生き物がいるよルリソでカラッタ特殊なハサミを持っていてこれで巻貝をこじ開けることができるんだ潮の一番高いところにはいろんな種類のカニが生息しているよこれはルリマダラシオマネキオスのハサミは片方が小さくてもう片方はとっても大きい 大きなハサミはメスを引きつけるためだけについていてこのハサミが大きければ大きいほどお嫁さんを見つけるチャンスがたくさんあるんだよさて、今日の探検はこの辺りでおしまいでも潮の高さが違う時に来るとまた違った生き物を見つけることができるよ海に行くたびに新しい発見があるから冒険はまだまだ続くよまた次の探検で会おうね 沖縄の磯遊びについてもっと知りたいと思ったらこちらのリンクをフォローしてね。最後まで見てくれてどうもありがとうそれじゃあバイバーイ